私は ICT チームに参加してるんですが、はいえー、あの今 年, 今年というか、ね、今年の活動の中で、はいはいえー、参議院選の、はい、候補者のホームページとか、はいはいえー、に関わることになったんですけれども、はい、主に、えー、私のやろうとしたことというのが、はい えーともしえー、ハンディキャップを持っている方でも情報に等しくアクセスできるというふうな、はい、あの仕組み作りというふうな観点から入りました、はい、で、えー、引き続き、はいえー、これからの活動の中でもそういった、えー、あのアクセシビリティと呼ばれる分野になるんですけれども、はい、そういった えー、活動を、はいまあ、ICT チームの中で、はいまあ、展開できればと思って、はいはい、活動を続けていこうと思っています、はいはいはい、アクセシビリティですそうですね、うん、あなかなか、えー、ICT の活動の中で偏りがちなのが、うんはいえー、あの。 一般の方です、ね、あの、はいまあえー、視覚的な、えー、あのコンテンツで、えーまあ、訴えるというのがですね、まあ、主流なんですけれども、まあ、そこだけではなくて、まあえー、と視覚的聴覚的にハンディキャップのある方も、はいえー、そういった情報にアクセスできる、はい、そういった配慮をまあ やっってていいきたいなと思ってます、はい、で、まあ、この活動は、えー、どちらかといったら広島とか中国地方だけではなくて、うんそうですねまあ、全国的に全国的ですよ、ねまあ、そういった、えー、仕組み作りにですね参加できればと、まあ、そういう意識づけの意味もあってですね、うんはいまあ、そういうふうな。あの 目でですね、あの活動を続けていければと思っています。まあ、当然、それをですね、広島の活動の中でも、まあ、行かせればとは思いますが。はい、まあ、まあ、全国、そして、あと、地方ですね。まあ、要望がある、あればですね、そういうところにも協力していきたいなと。いうふうに思っています。はい。 ありがもうちか字幕とかねあ好きな動画とか、はいえー、候補者のホームページでも工夫されてましたから多分私が入らなかったら、はいえーまあ、多分字幕がつくことになったと思います。う だから、えーと、私以外で字幕を付けられてるコンテンツを、まあ、緑の塔では拝見してなかったんですね、今まで。じゃあ、やっぱり、えー、革命的なはい、まあ、そういうことで、はい、あの私自身は、えー、あのようやく筆記のボランティアと倹約ボランティア、その関係 でですね、活動をやってたということもありまして約ですねええあと、えー、視覚障害者のパソコンボランティアですね、はいはいはい、そういったこともやってますのであの、そうですね、そういうふうな、えー、現場のことを知った上での活動ということなんで、はいまあ、何が必要かというのも大体分かってるということで。はいはい まあそのあたりを活かせるだと思っています。特に、えー、緑の灯というのはあのーえー、まあ、えー、強いものではなくてそういうような弱者とか、はい、まあ少数マイノリティそう、ね、そういった、えー、人たちに光を当てるというか等しくですね。うんえー キロワットで活動するというのをまあ、特徴とまあ、してるんだろうと思っています。ただそういったあのー、分野の人が集まってないように思うんですね。今の緑の塔の中にはですね。どちらかという と,、うんえー、と脱原発とか、うん、あーまあ、今起きている。 TPP とかですね、うん、そういった時流に何か時の流れに対してまあ今流行ってる内容に賛同する人たちが集まってるように思うんですけれどもどちらかといったら私自身は保守的な考え方なんですねだから、まあ、保守的ではあるけれどもそういうような、うんえー、少数の人の、うん 立場に立ってものを考えてきたんですね、うんうんまあ、そういうようなことが活かせればと思っています、うん、だからどちらかと言ったら緑の党の中ではちょっと私はちょっといたんだと思いますね、うん、多様性って意味でいろいろな人が役員になられたら はい、多分そういう幅が広がる と, いいと。え幅が広がるといいと思います。うん、ただ、そうしていくと、多分、えー、まあ。多様性になってくると、やっぱり、あのー。全体的な調整というのが必要になってくると思うんですよね。うんまあ、そういう意味で。あのー。 地方とあと中央の、うんえーまあ、交流というのはやっぱり重要になってくると思います。はいはいはい、でどちらかというと今私が、えー、緑の党に対して思うことはどちらかと言ったらですね、はい、あの中央と地方がですね、はい、あの動きがまる で, あのでまるで連携が取れてないかのように。 だから中央は中央、うんえー、地方は地方で勝手に合ってというようなスタンスに私は思うまあそうでないというふうに言われる方もいますが、うんはい、私が感じてるのはそうではなくて、うんまあ、地方と中央の間のつな、うんえー、がりがすごい、えー、薄いと。 うん、いうふうに感じています、まあ、それが中央の方がどう思われてるかは分かりませ ん, う ん, な, んなんとなく分かる気がしてます、はいまあ、例えば他の党だったら共産党なんかだったら中央が強くてしっかり地方まで抑えてると、はい、逆に自民党なんかは逆に言うと地方の基盤が強くてねまあ、はい、中央を動かしてるみたいなであと私は主にはその。 対等に話ができるというか、うん、そういうような、うんうんえー、ところがちょっと薄いというか、うん、まあ逆にそれがいいのかどうかは分かりませんがまあ。というか結局つながりが薄いというところに問題がありましてはです ね, ですね、あのー、相対として。えあとまあ草の根、ね、政治を、えー、あの掲げてる割には。うん そのつながりというものをあまり感じさせない活動になっているかなとそれはいい意味か悪い意味かどうかは分かりませんがん確かにそれはいいか悪いかは分かりませ ん, ん人数が少ないというのもあるんでしょうけど、はい、活動のスタイルとしてはどうしても、はい、今回の参議院選挙でも空中戦になりがちだ そうですねあとだから思うのに、うんえー、その力の入れ方がですね、はい、うーんどうもあの、えー、個性のある人にあのぶら下がってそれに、えー、それを頼りにしていくようなやり方に見えまし た,、うんバンでしたうん、だからスター性のある人をなんかサポートする。 ような形で動いててまるっきりその地方とかそういううな草の根的な動きをするものにスポットライトが当たってないというかうん、まあ、そ, れそれ当たってるのかもしれないですけれどもうんやっぱりその即効性でそうお多分おそらくそあの時は即効性で票を取るためにというのがあったんでしょうね、はいうん、だけどそれじゃあやっぱり長期的に言ったらていうのはそこあと 感じるんですけれども、一番肝心な時は、選挙ではないと思います、うんうん。そうですね。で、あの選挙期間中には、だからすごい、えー、熱い動きをしてるんですけれども、うん、選挙が終わってからまるっきり活動がないという。うん、あの、まあ、えー、工事があってから動き出すようでは、うんえー、次につながるようなことはないだろうと、うん。あ次の選挙が終わりそうですね。いうう思います。うん。 はい、こうまあ選挙でこうじまでがねそう、その何年間かが勝負ですから、ね、本当は、はい。で、その間、えー、活動がないように、私は思えています。うん、こだから選挙と選挙の間の活動と。はい、そこが重要なところだとは思いますが。ええー。 前にはい。であとうんまあ活動してるの中で何を主に、うんえー、動いてるかというのがです、ね、ちょっとよくわからない面がありまして、うんえー、まあ環境整途というふうな面では私はすごい共感するものはあるんです。 そう環境という意味で、えー、あの脱原発とか、はいまあ、それが入ってるんですけれども、うんまあ、原発以外にあの大気汚染とか食品、はい、公害、うん、そういった、まあ、遺伝子組み換えとかです ね, そ う, ですねそういった分野での動きというのも。 まあえー、そこが、あのー、アピールのポイントだとは思うんですが、うんうん、ちょっと薄いような気が薄いのかどうかわからないんですけど、ね。 安全とか、はいねそう、そういうことだったら、はい、とかね、はい、自然食 品,、えー、食品とか何、はい、そういうことだったら、えー、逆に言うと今頃はかそ、ねあのはい、私も地元が、はい、職場の地元飽きた方ですけど、はい、そういうところの農家の人とかの、ね、人、はい、あ と, 農と、ねえー、緑の塔というのを、うんまあ、感じるのには、うんうん、そういうふうな自然食とか、うん、自然農法を。うん に対してのこだわりがある一方をそういう過疎地とか地方の人たちの心を掴むような活動をしてないように思いますで都市部が中心の活動ということ。 でえーまあ中国地方について言うと、ほとんどあの知名度はないと思われます、うんはい、それは な, なぜかというのがよくわかりませんが、うんまあ、マスコミとかそういったものが取り上げてくれないというのもあるんでしょうが。まあ それはやっぱり、えーうん、実質的な活動がないから、うんまあ、選挙だけの活動に終わってるというのがまあ実情だから、うんまあ、当然誰も相手にしてくれないんだろうなとは思いますね。うん はい、まあこんなことを言ったら<笑>あれですけどもまあ、うん、私が思っていることは、うん、そういうことですね、うん、でも正直にやっぱり伝えた方がいいですね、はい、これは若者、はいあの特に、はいえー、と中央に対してしっかり伝えないと、はい、これはいかんです、はい、それとあとまあ、まあ、これ これはまあ正、うん、と緑の党の表の動きですけども ICT チームとしても、うんまあ、ICT のチームと同、うんえー、中央の情報のシステム の,、うんえー、あの機関というのはやっぱり別の動きになってまして、うん動は別えー、で ICT チームのというのはどちらかといったらえーあの まあえー、チームとしてあのいろいろ議論はするんですけれども、うん、それを、えー、中央というのは直接、えー、汲み取ってやるというふうな形になってないというだからちあの ICT チームは ICT チームで中央は中央という形で結局議論した内容というのをあの展開 されずに来てるんですね、ほとんどうーん、それはもったいないですねはい多分ね人がね、うん、いないというわけじゃなくてはいうまくあの、はい、成果を生かせてないっていうところなんですねそうあと、えー、中央の方も、うんうん、私が見る限りで言うと、うん、あのうんあの まあ、ICT と投して、えー、あのインターネットを使って、えー、あの参加者を、えーまあ、拡大していくというふうな動きに見えないんですけどどうしてもなんか今あるものをそのまま続けてて惰性で続けてて、うんあのまあ、今あるメーリングリストがまあ中心になって。 えーまあ、コミュニケーションのツールになってますけれども、うんえー、メーリングリストというのは、うんえーまあ、規模的に言うと、うん、あの数百人以上の規模になるとあの情報量が多すぎて、うんえー、あの逆に参加者を、ね、それ以上伸ばさないというようなあの逆の。あの 力にもなっていると思うんですね あ, の、うん、ある程度の人数が集まるとそれ以上は増えると、まあ、流量が増えてですね、うん、離れていくものが多いということでですね、うん、その入れ替わりはあるけれども絶対量が増えないという、まあ、そんな悪循環になっていると思うんですけれども、うん、あそれを変えるため の,、えー、あの提案を ICT チームではまあ やってるんですけれどもあのどうも中央というのはもう今のメーリングリストを運営してるというだけでですねそれ以上の拡大を全国レベルでやろうという動きが感じられないとはいで ICT チームではそういうのをどうにかしようというような提案はしてるけれどもどうも ICT チームの活動と本部の活動というのがか、ね、な ううまく噛み合ってないといと感じられると、うん、であとまあ本部の方の、えー、意見としてはだから、うんえー、メーリングリストは続けるけども、うん、あと、えー、地方でやるのは勝手にやってくれというようなスタンスに、うん、見えるんですよね。うん だから、公式は、うん、え本部のメーリングリストだけどもあと勝手にやってくれと、うん、結局その自分らがやってる内容をそのまま維持してるだけで、うんえー、拡大して、えー、あのうまく人を取り込むというような動きになってないように、うん、私はどうも感じられるんですよね。うん 人は取り込む動きにななってない、はいは ど, どうしてもあのメーリングリストというのは1、ねうん、つの メ, メールアドレスに対して、うん、あの会員の全員からの、うんえー、投稿とあの戻りがですね、うん、あるということでどうしても、えー、よく発言する人の、うんえー、メールがもう垂れ流しになって配信されると。 であのいる情報とか分類されてない情報がもう雨のように降ってくるんでですね、うん、あのどちらかといったら緑の党の、うんえーえー、に賛同しようとしている人というのはどちらかといったら、えー、のんびりと、うんえー、マイペースにやっていきたいと。うん そういう人たちが、えー、扉を叩くわけですけれども、うん、入ってみたらこう女王の渦に巻き込まれて、うん、こんなところはもう嫌だというふうに、うん、まあ思ってあの遠のいてしまうというのが、うん、多分一つの状況だと思うんですけれども。うん あのメーリングリストを唯一の情報源という形で、うんえー、運用していると、うん、それはいつまでたってもあの改善されないと思います。で私が提案しようと思うのは、はいえー、とどちらかといったらメーリングリストよりは、はい、あの基本的な情報のやり取りへのは定期的に配信する。えー あのメールマガンですね、はい、例えば1、まあ、日1通とか、うん、週1通とか、まあはい、そういう風なのを最低限会員さんには配信すると、はいでえー、もし希望される方がいればあのどういう分部門 の, あの情報やり取りする、はい、部門別地方別の、えー、情報交換の場というのを あ, のありますよという提示をですねそのメールマガジンのな中にですね案内として入れるというようなイメージのものをまず、うん、それをベーシックにして、うん、でそこから興味があるものに参加していくというような、はいえー、段階的なシステムに変えた方がいいのかなと思う、ね、あのでいきなりメーリングリストで情報の嵐に。 さ、え、ら、ー、されるようなシステムを続けていくのは、うん、私はちょっと疑問を感じてまして、うんえー、メーリングリスト存続論というのが、まあ、ある一部の方で強い声でですね、うんえー、それはもうもうメーリングリストに参加されてるから残したいということでどんどんメーリングリストの中では も, うものすごく強い力で流されてますけれども。はいはいはいはい 実際メーリングリストに参加されて情報を発信される方のパーセンテージでいうと、はい、まあ数パーセントぐらいだろうと思いますなるほど。でその人たちの意見を、まあ、まあ尊重するのも大切ですけれども、うん、メーリングリストをあの全国レベルのコミュニケーションツールで全ての会員に対してそれを情報の嵐にさらすというのは私は、うん ちょっと疑問を感じています、はあはあなるほど。はい。なるほど。まあ、そういったような意見ができればとは思います。はい。はいろいろあります。それは考え方は。提案もいろいろある、出てるようですね。はい。だから、あのー。二段階の情報のシステムで最低限。さ最低でも、まあ、二段階の。うツーステップぐらいのなんか。仕組みを。 作った方がい い, のかなといううだからあの緑の塔というので逆に言うと IT が嫌で緑の塔に入ってる人も多いと思うんです、はいはい、その人の心が離れていくと思いますうんあ IT が嫌でっていうね嫌というかま あ, あの情報の嵐に、うんえー、ついていけない人たちまあどちらかというと私もあまりそういうな 極端に多い情報には近づかないようにはしているというか。なるほど。というどちらかといったら控えめな性格ですね。そういうのに対して。うん、でどうしてもメーリングリストベースで話が進むので、はいはい。あのメーリングリストファンの人たちの声が大きいように見えて。はい。 まあ、存続というのがすごく、うん、今のままでの存続というのそれが全ての会員に対して、うんえー、ベーシックな女王の、えー、えスタイルですよというようなのが続くのであればちょっとそれは疑問だなと そ, それがちょっと う, んうまく私にはちょっと表現できないんですけど。あえて私はメーリリングリストには あまり投稿しないというか、うん、なるほど、はい、控えめな人が多いのかもしれませんね。はい、まあどんどんどんどん言う人も当然いると思うんです。なら そいう意味で、だからあ IT のアンケートとか、うん、メーリングリストの意見というのが、はいえー、メジャーな声だとは私はちょっと感じられないと思いますね、うん、メジャーではないと分かりませんよね、確かに、はい、声を出す人は声を出すけど、はい、出さい人は出さないだからあの声の聞こえとか、はい まあ、無党派像とかそういうふうなことをやってる、はい、そういう人たちの意識をどう汲み取ることができるかというのは、うん、今の政治にも言えることですけれども、うんうん、そういうのを汲み取れるかどうかということがまあ大切だと思うんですけれども、はい、声なき声をどういかに汲み上げていくかという手法がですね、うんうんうん 生 と, と変わらないように思えるんです、ね、かまあそういうふうな、ん、声のでかい人金のある人、うん、力の強い人、うん、というふうな、うん、力が強い人ですよねはい。 はいまあ、それはどこの世界でもそういうふうな現象起きてるんですけど、うんうん、だからそういうふうな、えー、見方で情報分析ができる人たちが参加しないとうまくいかないのかなと、うんうんうん、そうですねはい、えー、あの情報の集め方にやっぱりちょっと集め方がうまくないというか、うん、えー みんなが思ってる声をうまく組み上げる組、うん、うん組み入れる仕組みが作りが下手なんではないかと思いますね。うんうんうんえっと、どうしたらいいかですよね。はい、確に。逆に言うと規制の正当なんて言ったら今度は。 ドブ板で集めますからね、今度は。はい、ドブ板とですね。そのドブ板がやってないというのを、そうです。そこもドブ板をやってないし、アイアイティも引けなかちょっとそうなん厳しいものが出ている。はい。だからあのどれ一つとってもあのあれがないさ あ, あの、うん、引いてたものがないというか、うん、あのうん党としての特徴というのがなんか ここだけはアピールできるというそういうものがなんか薄いように思いますよね。特徴がないというか。うん、結局あの参加型といっても。 参加してないん で, す、ねうん、で参加してないんではなくて参加型を歌ってるんですけれども入ってみたら、うんえー、中央と地方、うんえー、個人と中央、うん、その関係があまりにも希薄、うん、結局参加型になってないんです。 意見が組み入れられないという、で、うん、ICT チームについてもそういうふうな感覚はありまして、ICT チームではいろいろ議論はしてるけれども、うん、まあそういうのが反映されないという、うん、されないというか、まあ、全くではないですけど、も、まあ、なかなか。ななかかそうですね うーん、なんとかここでもしなきゃとは思ってたんですがはいであとまあ損壊にいも悪いですけど結局逆にね僕はどっちかっていうとあの、緑をとした異色に胴板を徹底するとあそれはいいと思います、うんはい。他にこういう人はいないと思うんではい でどちらかといったら私はあの補充的な考え方を持ってる人がいないとあの一般の人の心つかむことはできないと思うんですね。でそういう えー、多様性を歌ってる割にはそういうような部分が、うん、ちょっと足りないなという、うんうん、あそれはがるしてますよね、はいはいはい、一番大きな部分が、はい、あの多様性の中のマイノリティに偏りすぎて、うん、あのメジャーがすっぽり抜け落ちてるという、はい、D が その落とし穴かもしれません。はい、あのバランス感覚がやっぱりすごい、うんあの。普通に、例えば。この間あの府中町をね。一回りして、はい、まあ一軒一軒回らせてもらった時に。はい、ある商店の。女性の天使がね。はい、いやー、なんでここに。 いやあのこれでかくたく、たまには私の介護施設にいやちょうどね、あの今度僕が勤務している介護施設の見学会を企画してるもんですから、はい、いや来られませんかって言ったら、はい、いやその方がね、いやあの店を開けられないんだといや、ねはい、店を休めない商売を休めないんですかって言ったら、はい、そうじゃなくて母親をこう介護してて、はい、でやっぱりあのここでやっぱいたいとで。施設に、はい 預けるとやっぱり、うん、デイサービスなんかやるとやっぱり環境があの変わって、はい、体調崩しやすいから、はい、でただもう店にずっといたら、はい、あ会社に勤めるのと違って店にいたらすぐ何かあったら見に行けるから、はい、こういう形を取ってるんじゃうと、はいはい、だから店を辞めて会社に勤める気もないけど、はいはい、ああこういうまあパン屋ボソボソやパン屋だったから何やったら、はい、酒屋さんボソボソやホソボソとやりながら。はい それでも、あのー、ちょうど、介護とああいう両立するんじゃと。はい。で、で、さりとて、商売をやめたら、その、介護一辺倒になったら。はい。あの、気が、めいてしまうからと、はいはい。されてい。る。ただ、意外とね、こういうタイプ、の人っていうのは、多いと思うんです。はい。うん。あの、この手のたい、あの、本当に、なんていうか。うん、まあ、うまく、その人なりに。 バランスをとって、はいはいうん、で普通の人ですねそれは う,、はい、うん、ただ僕はちょっとね「あのいやうちに見学に来ませんか」とか言ってね、はい、軽々しく言ってしまったのがね、はい、あしまったなと思いました、はあうん、しまっしまあでもそれ話してくれたからよかったんですけど、はああなるほどと、うん、じゃ あ, まあこういう人に対してじゃあ困った時じゃあ本当に困った時 どう対応するような仕組みを作ったらいいかなっていう、はい、政治家の仕事です 政, 治政党の仕事ですからそういうのはい、多分ねか、まあ、年を取ったら介護だし、まあ、もうちょっと若かったらコスだていうのはそこら辺のところなんだろうなと。はい あり方として国全体のあり方としてやっぱり超高齢化になって、はい、子どが少ない状態っていうところが、はいまあ、それはあのイデオロギー関係なしに課題ですから、はい、うんじゃあど う, どう対応するかっつったらやっぱり政党として方針しっかり出さないとやっぱり支持されないのかなという思いはあります僕としてやっぱりその中で じゃあ安倍さんみたいにガンガンアベノミクスで経済をやるっていうのはあるけど、はい、こっちの緑の党的な切り抜け方どうするかと、はい、いうのは提示と僕あれしないとなかなか難しいなという、はい、だけどそういうのってちゃんとあの情報を拾うようなことしてないと、はいまあ、あのニーズが上がってこないなと思いました、はい いやそれも僕はねこれその人のとこは3回目ですよあったのが、はい、3回目でやっと話をしてくれるわけですから、はい、だからやっぱりあの継続してやらないと、はい、うん、うん、いやいやあのそれでもよくそこら辺で演説してる人ですよねとああのそれで親しみを持ってくれたの、うん、日常のそういうのがないとなんかなんかはい。逆に言うとあれです、ね、や, やっぱり日常の 活, 活動っていうのは大事なんだな はい、自転車でよくあのぐるぐる回って演説してる人でしょうと、はい、緑の人の人でしょと言われだから、うん、ちょっとそ れ, それくらいのだからまあ、まあ、そういう方法、まあ、僕はちょっとどっちかというとそれがどぶ痛のどぶ痛いの、ね、考え方で言うと二、はい、つあってまあそのえー、現, 現場に出て。 あと、はい、IT でいうとやっぱり、はい、あの日頃からその活動を、うんえー、報告するああようなあの、まあ、ブログとか、うんえー、ツイッターとかフェイスブックという形もあるんですが、はい、あの保守的な人の心を掴むということになると。 やっぱりオフィシャルな、うんえー、発信源というのがですね、うん、やっぱり、あのー、それに対して情報を求めるという、あのー、人もい る, いるんですよ実際に、うん、私の感覚でいうと、うん、ブログやツイッターよりは公式ホームページのだから当のですよ ね, そうですね、うん、やっぱりねでその公式ホームページが発信する内容というのが、うん えー、中央とか、えー、今の時代の流れの中心的な部分のみにスポットを当てて、うん、地方とか、うんえー、そういった部分については、うん、ほとんど語られてないという、うん、トピックス程度であって、うんえー、どの候補者がどの候補者がどのどの候補者が あの地方組織がどういう活動をしてましたよという、うんうん、そういうふうな情報のリンクがないんですん地方の活動に。見てもうそうですねお飾り的にあのー、あの本、ー、部の、えー、トピックスが、うんえーまあ、月, 月数数回ぐらいの発信されるぐらいで、うんうん 特に地方の動きというのがですね、うん、気迫なんですねそのあ地方の活動に対する、うん、そうですねで そ, そういうふうなスタンスで、うんえー、オフィシャルなサイトが動いてると、うんうんえー、地方の人が見るとですねこれは、えー、都市政党であり流行りもののなんかうん まあ、一時的な活動なんだろうというふうに見ら れ, 見られるかねないではなくて見られると思います、うん、というか私自身もそういうふうに感じていますうん都市政党というかもっとじゃ東京のそう政党ですよねはいうんう年であ都市今のままの、えー、IT の運用を続けているのであれば、うん 地方の人は見抜きもしないですよということを伝えて、伝えたいなというか、伝えていかないといけないかなとい う, う、そのスタンスでやるんであれば、もう今 の, あのオフィシャルなホームページというのは、ちょっと、党を広めるには疑問な部分。逆に えー、マイイナスイメージを与えていると思いま す,、はい、ああのすい保守的な人に対しては保守的感覚の人に、ね、いやでもそれはそうですよ日本人はね、はいまあ、保守的っていうかまあ日本人 の, あのそうですねどうしても感覚として保守的な。はい 多いですからであとだから地方の動きの、うんえー、じゃあ地元ですよね地元とかだから日本全体の活動が、うん、見, えてこない見えてこないホームページですねその、うん、躍動感がまっていう躍動感が全く感じられないというか、うん、なるほどで逆に、うんえー、地方は二丸投げで、うん えー、あの個人的なブログ、フェイスブック、オフィシャルでないものを乱立させて、でどれが本当の情報かわからないというように、うん、この政党、大丈夫ですかというふうに私は感じています、逆に。 というかまあそういうふうな、それはまあ経験が、うん、豊富ですから、地方組織がしっかりしているし、はい、あの全体にね。というかあの地地、地方は地方、中央は中央という壁が緑の塔には感じられると、うんうんうんえー、ICT チームとあと、本部 の,、えー、あの情報担当のあにすごい壁があります。 でやっぱ僕はね、うん、持ち屋持ち屋に任せるべきだと思ってて、はい、持ち屋持ち屋っていうかね、はい、せっかく優秀な人材におるんだったら、はい、あの本部の担当を ICT チームに任せるべきだと思いますよいだからそうそう、そうじゃなくてあの、メーリングリストの論議でも回答があったんですけど、本部は本部で、うん、メーリングリストこれまで通りやると。で、で ICT チームでの発言は あの参考意見として聞きますよという参考っていうかねそういうふうなスタンスで回答されていましたから、うんうん、というかね逆に言うと僕みたいに一般会議はね、はい、そ, のそういう回答さえ見えてこないわけですよ今度ああそうそうですね、うん、情報が公開されてないからだからちゃんとね、はい、本部が ICT に回答したことっていうのはやっぱり公式見解ですからあ、はい、偉い人がちゃんと言うんだったら発言責任持って 悪 い, ことだ 悪, 悪いことしてるわけじゃな い, ないんだから、はいはい、ちゃんとそういう回答 も, そうそうそうも一般会議はちゃんと、うん、言ってくれないとただいやいやいや本部の人がで す,、ね、ああですよ、ね、ちゃんとやっぱそういう意味でもここのコミュニケーションがどうなってんだろうなというのは思いましたね、はい、今のお話を聞いてると、はい、そうやってこう、まあ、これは見解なわけですからそれはそうんですけれども、うん そこで壁がやっぱり、えーまあ、どうしてもだからその本部は本部、うん、ICT チームはあくまでも参考意見として、うんえー、でも変えようでも僕は思ったんですけど、はい、あの本部のやり方で今回うまくいかなかったとは い, いやだから責任問題を追求するというのも一つかもしれない責任じゃなくて、うん、あの力不足だったわけだから思い切って取り込んで力を取り込むと、はい、いやそういうスタンスは感じられないんです I、ICT だけじゃないと思うんですよ、はい、とあこと ICT だけじゃなくて、あ全体ですね、だからやっぱり、自分たちだけで、はい、こう狭くやってしまうわと、はい、いうところはあったと思うんで、やっぱり。でもそれが引き続き、うん、うん行われようとしているというような雰囲気の回答されているというのものにやっぱ り, あやっぱりあの気にはなる。だから 自分たちの力でどうしようもないんだったら、はい、どんどん頼っちゃえばいいんですよ。それが感じられないから結局さんがまたに思えないんですよ、うん、はい、うん、あの優秀な人は全国に視野を広げたらいいだから東京周辺だけ東京のあそこの近くの人だけでやろうとするからそう東京とかのあの草の根というので やっぱりあの、ネットワークは大事だと思うんですけれども、そういうようなつながりですねそういうのを、うん、うん感じさせない活動というか本部の向きがですね、うんうん、そのあたりはあ地方から見てそういうふうに感じられます。あなるほど。 人がいないんじゃなくて、生かし方が分かってんの生かし方が分かってないどういうところになっちゃうのかな、うんうだねうん、もったいない、まあ、ど, どういうふうに言えばいいのかよくわからないですその中、よっきらかと言ったら、うん、大企業的な動きというか、企業的なそうそう、大企業人的なね、ええ、あれになっちゃうと良くないですねうん。 まあそれがあのどの分野についてもそういうふうな傾向があるんじゃないかなと。いや ど, どの分野もそうですよ結局、はい、あの ICT だから ICT だけの分野じゃなくて他の分野でももうちょっと聞いてくれたらいいのに生かしてくれたらいいのになとはんで東京のほぼ周辺に住んでる人だけで済ませてしまうの はい、うんいそこにいっぱい人がいるのにと地方にはそうん、あの得意な人がいっぱいいるのに詳しい人はいっぱいいるのにとあとだからそ の, あの地方とか中央とかそういう意味ではなくてそ 日本全体のそういうのつながりをちゃんと生か す, はい、はいそうですね、ような仕組みをう ん, うんそう日本全体のねうんはいだからね一回やっぱりつながりを作った上ではい、あれだなつながりを一回作った上ではい、だほ本当ね あの僕はねあんまりあれなんだけどこういう言い方あれなんだけどうちのおじいさんが軍人で偉い位置まで行ったからあれだったんだけど、はい、こういう言い方するとあれだけどどこが本人でどこを攻めてるのかさっぱりわかんない状態になったいかんなと、ね、連絡も全然なくて、はい、バラバラ で,、はい、でどういうふうになってるのかがちょっとわかんなくなってしまったってな本当にねバラバラなやり方で 選挙でもやっぱり各地域組織にもあれ投げ、各陣営にもれ投げみたいなって、はいで、動きは結局、無駄が多かったっていうのがあります、はい、あの山田さんという方も、なんかかなり、うん、あの方もなんか途中で参議院の、諦められましたね、うんはい、あの方もやっぱり、地方と、はいあの、中央との絡みですかね、そうですね。うん やっぱりあの、動きにちょっと無駄が多かったっていうのはありますよ。はいはい、候補者は全国を回すときに、はい。あのもう。各戦体と。各地域組織にまか、お任せにしてたら。それはもう。無駄が多くなりますよ。配置に候補者が、はい。あの、む、無理、むら、無駄が起きないようにするのがあるんですから、はい。それをやっぱり制御しないといけないので。はい 情報を共有しないといけないわけでね。はい、でその情報の共有の仕方がうまくできてないというように私は思うし、うん、だから結局同じ失敗ですよね。あのまだねあの前回の2004年の仲間の阿東さんがいたときの方が会員がはるかで少なかったんですよ。はい、およそ90万取ってるんですよ。ただ僕もあのあそん時は緑のみたい。 あと地下で民主党と、まあ、でも動きによく外から見て動きに村村とか無駄がなかったなというのが僕の感想です、うん、ちゃんと候補者も各地域に配置して四国な四国中央からそこにもう張り付かせてやって、うん、でその地元の人を応援するとだから90万ぐらい出ていたとやっぱこういうの今回そういうのがなくて村とか無駄が多かったから、うん、会員もね3倍 倍近くいいるるのに、に票が半分に減っ て, るっていうのは、うん、かなり無駄が多かったとでやっぱり情報は共有できてないからどこがほ、はい、本人かなんかだどうしうちみたいにもなる と, とうか そ, う そ, う そ, うそうですねあの情報の中がせ情報が整理されずに端末するような、うんえー、システムだから、うん、逆に。 うんあのやっぱりメーリングリストというか、うん、形での情報共有の、うん、に頼ってるのはちょっと問題があってそうですねなんかねやっぱ例えば選挙期間中も、一つの各地域選対責任者と地域組織の責任者の必ず1日1回チェックというなんかあれを作って、はいはい、それであの候補者の動きとあれを管理してたらこんなここまで混乱することはなかった。 かなり混乱しましたから、うん、で無駄とか村が多かったんですからでどだあのちゃんとやっぱり地方ごとに比例区の候補者も分けていかないと同士打ちになっちゃうんですよね結局前回はあの分けてたわけですよ九州なら足立さん広島なら木原さん四国なら藤田さん今回もそれをしなかったからあの確かに お互い票を積み上げると意味もあったけど一方で同うし討ちみたいなところもなってしまうとちゃんとやっぱりそこら辺の戦略を情報共有した上でやらないとだからあのこの ICT の問題の話だけじゃなくてやっぱりお任せっていうのがよくなかったんですよお任せいや お, 任 せ, いやお任せっていうのがねあのいや結局今回の選挙で言えば各選対と 先, 先端が9個ある10個あるじゃないですか、はい、それと47都道府県でで<笑>まあそれにお任せと両方の挑戦そしたら 10×47 で470通りうんそうですねあの無駄が無駄が生じてしまった、はい、やっぱりちゃんとある程度中国であれしてもう10のう者をうまく配分して47都道府県にそうしてたら全然無駄がなかった、うん 余計なエネルギー470倍も調整しなきゃいけなくなったらエネルギーが膨大になるはいだからそういう内部エネルギーですねロスのううエネルギーが。ロスでいうと、うんまあ、そういう船体もそうですし、はい、ICT もやっぱりロスの多いシステムを、うんうんまあ、何にしてもそうなんですね、うん、あのそういうふうな視点が薄いというかうん しっっかりつながりがを作って情報共有とあの共有というのとあとあの 無, 駄無駄ですね無駄をな、えー、くすとかシンプルな、うんえー、シンプルライフとかそういうようなことを言ってる割には、はい、あの動きに無駄が多すぎて、はいあのうん、浪費タイプの活動をしてるなというふうに、うんうん、どうしても 思ってし ま, いますねうね浪費って言ったらそうですね今回もねうん選挙カーをとか言って本当に効果があったのかっていうのがありまして僕選挙の今までのね今回の緑の党として選挙カーを回すことにあんまり意味があったのかって思いましてで出た表を見たんですよそしたらこれ俺が例えば市民運動団体とかをあの 保護者がよく回るわけですよね。人党の例えば関連する支持してくれる、ねはい、団体を選挙期間中も、はい、で幕まで演説をするっていうのもあるわけで、はい、あれをやってた方がまだ票が出てた票ですねどう見てもあの車を走らせてもあれですね車を走らせても意味がなかっただから僕があのその時開かれてる関係する市民団体とかさせられのない範囲で許可を得てそ で、挨拶をさせてもらった方がよっぽど票が伸びたパターンですこれ。全部ねあのー、それあのきその挨拶するのを許可してくれそうな飲食店もいっぱいありますから地域私の地元なんかカラオケ行きそうな そ, れそういうのも含めて全部走ろうしとったらあの選挙カーなんか乗ってる暇なかったです土日しか僕動けませんから、はい、そ, しそしたらそういう ところでも、許可を得た上で喋るの問題ありませんから違反になりませんから指示してくれるところでそれをやっとったらだいぶ票は違ったかなとだから僕が金議選に出た時は4千何百で出てましたから私の国でそれぐらいはまあ固められたかなとだから56倍いや選挙が回した時ではもう6 もう散々なたるものでしたああいうところも無駄があったのかなとで緑の塔なんだから別にもう回さんでもいいやってそう、うん、なんか逆になんか、うん、寄生制度と変わらない印象を与えてしまうんじゃないですかね、うん、まあ確かにあの田舎の方どう票を獲得するかって問題あったかもしれんけどそれでもあの僕は電車に乗りますよ 電車に乗って演説しますよ、うん、マイクを担いで。三、う、好、ん、駅前でも塩原でもで広島市内で自転車でもありゃいいんですよみんなでなんかそういうことをした方が良かったかなと逆に緑の塔らしくてあの、確かに僕も、ね、最初の選挙だし基本的にねあの本当に自転車で自分が回ってる時と今回の選挙中に選挙会に乗ってる時じゃ反応がね 極論すると、10倍ぐらい違いましたね。自転車でぐるぐる回っている佐藤さんだねと、いうのは、それを覚えてくれるけど、やっぱ、規制政党と同じように選挙が回していな印象に残らないと。まあ今頃、規制政党でも自転車でもある人いますけど、うん、それでもやっぱり、じゃあ我々が風雷型をやってたら、 ど う, なのかどうなのかなというのは思いました徹底してね逆にねあの自民党でも今から手を抜いてるような動物医者的なことを徹底した方がまだ良かったかなと三パーセ2 3これ狙いにいくんだったら それでよく、そっちの方が良かったかなとあただ選挙官はしたんだけど何の票にもなりませんよこれ甘かったかなとでマスコミを無視するんだったらマスコミを無視するって言ったらもう IT か直のドブ板かどっちかですよね、うんまあ、IT のドブ板っていうのもありだと思うんですよ、これそうそうです、ね、IT ドブ板、うん、ただ一方で保守的な人に対して じか の, のどこいたもの、うん、横ですから本当にそこら辺はちょっとねあのまあこれ言っちゃなんですけど反原発の票でまあ共産党が嫌いな人ここを狙いに行ってそういう戦術をしたのかなと それで票が取れるかなという甘い考えはあったと思います。だけど結局全部共産党に取られたわけです。そういう票は。思ったより共産党に対してアレルギーが減ってました。日本人の。はい、ださんだからかなりもうしょうがねえやと。それで共産なんから自由に乗っかったことだけやってたらもう共産党に全部取られてしまう。はい 向こうに伝統があるんですから、はい、自民党と戦うのは共産党しかないという観念の人も多いわけですから、はい、自民党にしっかりと戦ってくれるのは共産党だけだっていう話になったらそれが向こうに行っちゃうなと自分にやっぱりあ効率的にやんないとそうなっちゃう。 あとね、ちょっと広島県知事選挙は一応11月10日にありますの、ねはい、一応僕として、はいあの、皆さんのご意見をいただいて、はい、知事選挙の候補者にまとめて提出しようかなと思ってるんですよ。あこれは、うんうん、知事選に向けて頂いてということで。例えばね、もうこれね、ズバリねあ、投票率を上げるために。 自分が知事だったたら、何をしたいですか投票率を上げたいという意味はでは な, いなくて自分がどうしたいというのはあるけれどもそうそうそうそうそうまあちょっと興味はねそれをねいや注目はちょっと集めるような活動ですね注目ということです か,、うん、なんかどちらかと言ったら、うん、 私が心配なのはやっぱりあの、うん、あの中四国の債の原発はやっぱり気になるというか中国全力の動きが。うんうんうんね、ていうのがらね僕何ぜこれ言いたいかっていうとね今の湯崎知事がね異常なまでに他の政策は悪くないんですが彼はやっぱり異常なまでにやっぱり原発は必要論というのに補修されているのに。 で8月6日の平和宣言の後とも、あ、は、と、い、は知事の挨拶さあるけど、絶対触れませんから、彼は。はいうん、前だったか、おととしだったか、菅の後が脱原発に触れた後に、はに、い、ボロクソに批判しましたからね、江崎知事がそのことを、はい、政治利用だって言ってね。あのー…必要ないと思うんですけど、あのー、うん。 原発はそうですそうですだってうんだからちょっとねか残念ながらそこにしっかりと言わんといかんなと湯崎知事にる徹底してねそこなんですよここ言っいたらい、はい、徹底してあの、まあ、他に共産党と維新が立候補の予定にしているらしいですが共産党もまず出せる、はい、維新も多分出してくると思う、はい、ただまあ湯崎さん 優勢であろうとまあ、ねはいね、まあまあ維新と湯崎さんから大した湯崎さんのほうがに決まったのとでまあただ気になるのはそこなんです そ, そこが、うん、あの原発の問題というのはあの環境問題そうなんです だけの側面ではなくて、経 済, もある、ね、経 済, 経済というのは、うん、あの見方を変えれば、うん、あの産業構造を変えるという意味で考えれば、うん、そこは転換する可能性がある、うんうん、内容になると思うんですがうです、ねうん、軍事という、えー、あの視点から言うと。うんあの そうですね、あのエネルギーと軍事というのがなんか表裏一体 で, そうです、ね、あの切っても切り離せない。うえー、でいとあとあの軍事機密を含む、うんえー、時効が多すぎる、うんえー、発電方式なので、うんえー、どうしても秘密というものがです、ねうん、発生すると。うん、でそういういうな秘密を 抱えた状態で、うんえー、あの稼働させるというのはもうあの不信感というかそのそう、ね、不安をずっと与え続けて、うんうん、共存していくということ で, そ う, ですあのそういうふうなものと共存するというのに対して、うん、あの非常に。 抵抗がありますねうん。そういうふうなものをいつまでも持ち続けるというのが私のうで、ねうん。でも広島の場合は一応一方で原発を輸出する企業が何社か、はい、三菱重工、はい、それから呉の人たちそうですね、うん、その企業があるというのがもう非常にあれですね。 まあ、そこの産業構造というかね、はい、転換するというのも、はい、県の仕事ですからすね、はい、産 業, 業は、食料同盟になるでしょう、労、は、働、い、局になるでしょう、こうなると。で、あとまあ原発の問題というのは、うんうんまあ、発電によって出てくる、うん、えー、そうそうそう副産物が兵器に使う、転用されると。うん でそれは、えー、日本国内では、まあ、廃棄物として扱われてるけれども、うん、その物質の一部があの中東とかそ う, です、ね、そういったところに劣化ウランがそうそう劣化ランが多いですねとういう形で、うん、さすがにね純、ねまあ、度の低いから核兵器までやられてすぐにあれだけど劣化ランマねもろに使われていますから、ね、かそれは核兵器の一種だと思うんですね、うんうん、そうそういう位置づき 核爆発ではないかだからダーー。あの材料として。材料でしたね。あの、あれ、原子兵器にしない。ええ、だから、ねいない。そういう意味で、だから、その。核爆発を伴わない。ええー、材料として、うん、軍事転用されるという爆弾です、ね。すごい、うんえー。抵抗感というかも。 あの武器輸出とも関係するんですけど、ね、そうですね。うん、武器は輸出直接輸出してないけど原材料になってるわけだからね。そういったあの日本国の憲法とは逸脱した、うんえー、活動が容認されているところに憤、うん、りを感じます。うんうんうん、その意識が、うん、薄いんじゃないかなと。ま 広島県内の人の中で、うん、ああ県民の中にね、はいうん、かもしれませんねやっぱりその原爆被爆に、ねはい、核兵器に純粋な核兵器については意識が高くても、はい、多分そこまではレッカーランドとか、はい、そこまでは考えてないとそ、はい、こうでしょうねやっぱりなんかそうう自分側が加害者というかね、ええ、でそういう意味で言うとだからあの広島県内でですねあの例えばまあ 劣化ウラ裏の問題に取り組んでる鎌、うん、中監督の映画とかなんかそういうの上映ラリーで、うん、県内を回るとかですね、うん、そういうような企画するとかです ね,、うんうん、いいですねだからあの、えー、マスコミが動かないんであればそういうなのを、うん、あのいやいや自分たちで情報を自主上映して。自主上映自主上映 するというようよな形で、うん、それをまあ都市部だけではなくて地方も、うん、巡業するような、うんえー、企画をするとかですねうそういう活動も必要なんじゃないかと思ってであの僕は、ね、街頭演説だけではなくてそういった、うんそうですね、のがあると思いますね、うん、ちょっとねあの三菱があるんでくと三原で取りあえずやりたいなと思って、はい、ですよそれはそういうの ね、いここを重視しててこの2つは呉は日立と三菱、が、はい、それから三原は三菱ですから、ねうん、でやっぱしっかりご案内、ま、地方地つってもらうよ特にじゃあ原髪がなくなったら飯がどうなっていうのはそこはやっぱりおっちゃんとしっかりと伝えなきゃいけないしで、ね、であの都合がいいことに私自身は、うん、あの企業とはまるっきり身のないあの。 自衛党をやってますんで、うんあのー、そういうしがらみがないんですね、はい、自由にそういう活動ができる、うんえーはい、いや僕も別に業界全然違う、はい、介護業界だからですはい、うん、どっちかと疑、ね、うように別に全然あれですからそれはであのー、あと気になるのが島根県ではそういう状態 鳥取っりについてはそういうのが薄いんですね。うん、ああ島根鳥取ですと意識あの、えー、あと私もあの ICT の絡みでですね、うん、候補者のホームページを、うんえー、管理してるんですそのと同時にアクセス、うん、うん履歴も管理してるんですけれども、うんあのえー、日本全国あのホームページのアクセス ているるポイントが出くんですけど、やっぱり島根、鳥取についてはですね、参議院選の候補者の、うんえー、方のホームページにアクセスする点数が極端に低いです、うんうん、でそれで大体あの、全体的な分布というのが分かるんですけど、うんうん、やはりそこ、うん、青森も低いので、ね、うんうんまあ、そういうね。あ青森が低い、うん。青森ね、ここ、ね、全部共産党に取られたんですよ、 あの、共産党の人は結構イケメンで、小挑戦強行者や僕は Facebook 友達で、ね、もあるんだけど、いいですよ、はい、か、局地的にやっぱり、そういう緑的な票も全部共産党に注目が集まっちまったなといは、ええね、本当はでも、六か所ものがあるところなんだしね、ええうん、そうそうそう、それはね、多分、県民の意識としては低いわけじゃないと。 茶子さんとかに流れちまったっていうのは知事選に向けてのチャランキはやっぱりあの中国電力に対してと、うんはい、あと、うんえー、核, 核に対する、うんはいえー、問題、提、う、起、んうん、です ね, そうですね核といっても核兵器だけじゃなく て,、ねうん、てあの核兵器廃絶はやはたら熱心なんです、湯崎知事は。はいい、まあ、そういうって 国連のそういう外交的なところはね、はい、あのいろいろ提言もしているようでで、はい、あのお呼びをしなき岸田外務大臣に対してかなり厳しいだからなんか、はい、核兵器廃絶に対する貢献度みたいなのは剣道で評価したりして、はい、尻を叩いてるからどっちかっていうと原発の方が気になる湯崎知事の。だからそこに何があるかといったらやっぱり、えー、元官僚、うんうん、そしてあと。うん あと、うん、日立三菱そうですねその連合の推薦で出まして、ね、当選しましたか、ね、最初だからそういうの、うんうん、そういうのが気合がありますからねで経済産業省そうで一方、ね、で核兵器廃絶に熱心なのは、まあ、お, お父さんが そ, う そ, う そ, う そ, のその関係でそりゃもちろん熱心なんだけど、ええ、そこの落差みたいなのがやっぱりというかそこに対してどういうふ<笑>うな、ん 感覚を持っているかの。本人がどう思っておられるかはちょっと、はい。本当はね、本人とちゃらん、なんだから。なんかこう、そういうね、公開討論会みたいなのがあったらいいです。あの。はい、あのここなんです、やっぱり一番広島でしょ最初の被爆地な、水上ですから。はい、やはりあの。三点一一五最初ですから。えー 私が疑問なのは、うんえー、核と兵器と原発というのが表裏一体だというのが、うんあのー、否定する人が多いような気がするんですけど否定というか意識してないという性格、うん、でしょうな私にしてみるとなんかそれは一緒に見えるし、うん、いやそれはおっしゃるとおりだって最初に長崎に落ちる原爆を作るために 金髪を作ったんですから、はい、世界に最初の、はい、もう広島のほは単にウランを固めただけですけどプルトニウムを作るために原発を作ったわけで最初の世界最初の原子だ っ, った、はい。最初は平和利用だって言ってたわけだし北朝鮮でもパキスタンで も,、はいまあ、でもそれを言うとロケットもそうですけど、ね、そうそうそうそう、はい、そう こちちっとだなそうですねあ、ええ、だからこれが3 番,、まあ、3番がそうですね4番の今後の方針については、うん、だから い, いろいろさっきご提案いただいたようなあれ で,、ねでね、例会をね例えばねはい、10月がねまあ市民交流パワーだけどね11月ぐらいにね例えばクレかなんかで開いてもいいかなあっクレなってでねあれにするんですよ上映会 あの呉にはですね、ちょっとバスで行けるんだったら、あの、JR 西日本がですね、うん、駅のね、うん、あに灰皿を置いてるん で, で、すね、私はもう、うん、あの利用するなと言われてますんで、ああバスですね、クレアラインですね、ク、ええ、レアラインで行くことになると、うんうん、その時間があるかどうかが、うん、問題です、うん、まあ、呉かなんかでやってもいいし、ええ、まあでも、広島でも実際、エえばと、<笑>か観音にあるんだから、三菱が。うんうんうんうん ええ、それでもいいんですよ、別に広島であって、ええ。冷静に考えたら、原発輸出産業だらけなんですよね。はい、私たちの広島県、はい。三 原, 原。ええ、あとはまあ。兵器の。輸出の、うんいや。えっ、ー、と、えっ、ー、と、日本製工場がそうです。ええ、ここはあの柳田元法務大臣が出身の企業で、ねはい、民主党の。はい。うん バリバリしかもその人はバリバリ原発推進。というか自民党よりもなんかひどい原発推進みたいな感じの人が多いです。はい、企業のあれの人に。だけど一方で三菱が訴えられてるんですよね。原発をね、ううううう輸出した原発が壊れて、はい、アメリカに。そういう意味で、まあ、組合幹部は別です。一般の社員の人には響くと思うんですよ。はい、ちゃんと言ったら。 やっぱり、そういうのをやっていくべきだと思うんですけれども、うん、やっぱりそういうのに頼ってたら、はい、あのあなた方の会社も未来がないよっていうのは、はい、やっぱりしっかり本当にそれでいいのかというね、はい、別にやっぱり原発じゃなくて飯を食う方法はあるわけですから、はい そういうい話はね、なんかできたらいいいなと思っていますはい、あとは広島県にもやっぱり、えー、地方組織として、はいえー、ホームページをあの…欲しいですねあのブログだけじゃなくてそうですねそういうのをえー、と本部のホームページに とのリンクが3つの形がいいんですけれども、本、う、当、ん、はですね。そうですそうしましょう。本部のホームエイジの改革の方が先になりますね。はい、それとあとは、もう一つは、加藤の質問ですね。えー、うそうですね、そういった活動も まあ、党の動きとしてやるかどうかは別として、うんまあ、そういうのも、はい、そういうのも積極的に取り組ん で, ます取り組んでいってそその、それを党の活動として盛り込むべきかどうかですね、それ全く、うんま、別の動きにするかどうかでそう別の動きにしてもいいし、ただ、情報を紹介するっていうのもいいと思うんですよ、はいあの、情報コーナーとして、市民運動の。ええええ 例えばこういうのもありだと思うんですよ、はい、もう一つはクオー・タ・ーセの実現を目指す会というの。というのも、それも緑の党の活動なんですか、違う、市民運動ですから、市民運動です。としてやってるわけですから、からこういうのを積極的に紹介するというこ と, と、OK、で, すで、ここはね、あの私 の, の主催している団体だけど、自民党や公明党の女性の議員の方にも、賛同していくださんっていう団体ですよ、ね。広、はい、くととということになるとやっぱりあの えー、広島県のホ、うん、ームページを作ってそこにそういった固め、失明の、うんえー、会のリンクとかそういったものを含めて運用するというのつも、うんうん、そうそうそうそう そ, れそうそうです そ, れでそうそうそうそ、えー、うそうそうそうそうそとそうとうそうそうそうそう共産党や社民党でもやってそうそうそうそねそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそないと、えー議席に はい影響力はないと思うのででだからもしあれであればですね、うんえー、ICT チームの活動の中にその、えー、広島県のホームページとあと、えー、そ, んな市民そういうふうな市民運動のホームページの運用も一緒に、うんはい、企画できればというあすお願いしますそれがいいと思います。はい とにかく、はい、世の中を変えることがね、はい、目的なでやってるわけで、はい、あの選挙の対話はというのは手段にすぎません、はい、世の中をよくする手段にすぎませんから、はい、普段世の中をよくする活動がこういうのがありますよというのは、しっかりとアピールしたいですよね。じ、はい、じゃあ、そんな感じで。はい、いよろししくお願いします。はい 頑張りましょうちょっと。はい、それでは。うん、これで終わりに。はい。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。まだじゃ、東京でまた。一緒に頑張りましょう。はい